ショートラインの件ですはい今日なんですけどね<音楽>はいというわけでですね湯島屋に到着してプライベートタイムを楽しんでるんですけどプライベートビーチで今バ、えーベキューをやっておりますでねこのお肉を焼いてくれてるのがなんとここ二年ぶりの再会なんですけどこちら はーいキャサリンさんでーす、えーえーえー。お久しぶりですキャサリンさん。お 久, 久しぶりです。お肉を焼いてくれてます。ねえー、ありがとうございます。頭に。じゃこれあの<笑>この間美容院で。ああなんかドレッドですね。そうですね。あおんにちゃあおんにちゃ中村さん。どうも。器具ですねここでお会いするなんて。そうですね今日石垣に、はい、朝起きたら。 ブゆしまのプライベート別に来てるんで海にはい入りたいと思います行ってきます<笑><笑> い<笑><笑>いやついやでどうぞ。 そう湯船といきなり入ったらそうですね振動とか危ないです ね, ね山口さんこの石間の、はい、この海のこの光景を見てどんな感じですかやっぱあのなんか世界規模っていうか、はい、世界規模のなんか美し さ, なんか美しさあいつにいきましょうかあいつで あ, あいつユーチューバーなんであ本当ですか、はいはい、じゃあ強めのタクトップでーす まだ、あ、ジェットスキーに乗せてもらうということで。はいよし。やばい。お願いします。お願いします。山、え、口、ー、さん行ってらっしゃい。行ってきます。めっちゃ怖いんですけどちょっと。いやいやいや全然最初夫あの大丈夫なんです。けどジェットスキー始めたんで。これジェットスキーのちなみにこう、あれなんなんていう。ジェですか。ヤマハの FX のこれなんていうんですか。ジェット四輪です。ああいいですね。バ<笑>イ<笑>クバイクバイク。 バイクではないってらっしゃい。いって すいませんありがとうございました。